みなさん、こんにちは。再びミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はなんちゃってボサノバギターということで、そのタイトル通り、<音楽>なんちゃってなボサノバギターをです、ね、練習してみたく思います。 2、まあ、本の動画に分けて、いろいろパターン練習したりとかして、みなさんと一緒にこのボサノバ特有のシャレオツな雰囲気を楽しめたらなと思うんですけれども、<笑>まあ、興味がありましたらぜひチャレンジをしてみてください。できればこういうガットギター、ナイロン弦のギターがあると本当はいいんですけれども、もしお持ちじゃなければ鉄弦のアコギでも構わないですし、もっと言えばエレキギターでも構わないです。チューニングは全然一緒なので、お手元のギターで一緒にチャレンジをしてみてください。 それではまずこの1本目のボサノバでは、1本目のボサノバ違う1本目のギタ。1本目の動画では、右手のパターンを練習してみたいんですが、これをやります。まず左手のコードから、中指で5弦の5フレット、そして人差し指で4弦の3フレット、ファの音ですね。薬指で3弦の5フレット。 ドの音。小指で2弦の5フレット、ミの音を弾いていきます。こんな感じの響き。で、ボサノバの基本として、この3本の指でコードを弾いて、親指でベースを弾くと、この2つのパートで弾き分けるというのがあるんですね。このコードをうまく抑えられたら、2、3、4弦はそれぞれ薬指、中指、人差し指の3本が ベースとコードでこれをリズムに合わせてと弾いていってみましょう指でチ弦のベースを弾くと。ベースとコードンチャンドチャンドンチャンドチャンドンチャドンドンチャンドンチャンドンチャンドンチャン だけです。ドンちゃんドチャ ン, ド, チャーンドンちゃんドチャ ン, チャーンちょっと簡単すぎましたがねドンちゃんドチャ ン, チャーンだけでもし、えー、まだまだ余裕があるぜもっといろいろ難しいパターン来いやという方はですねドンちゃんドチャドチャドンちゃんドチャードチャ ド, チャーチャードーあか書けない どんちゃんどちゃん、ドンチャンドチャーちゃどちゃーちゃどんちゃんというパターンにもチャレンジをしてみてくださいまあどんちゃんとどちゃーちゃの二つだけですねどんちゃんどちゃーちゃどちゃーちゃどんちゃんどんちゃんどちゃーちゃどちゃーちゃどんちゃんどんちゃん何でしたっけどんちゃん ドンチャンなんかいましたよね、そういうキャラクター。ドンチャン、ドチャンチャ、ドチャチャ、ドンチャン、ドンチャン、ドンチャドチャ、ドチャドチ ャ, ドチ ャ, ドチャ、ドンチャン。こんだけです、えー。ちょうどテンポを早めにして<音楽>、こんな感じで弾けばもう万々歳。<音楽>えー、それぞれこのコードが、ね、きれいになるように、フォームをしっかりと整えて、 と弾ければ、1本目の動画はクリアとさせていただきたく存じます。もし難しければ、ド、え、ン、ー、ちゃんどちゃーで大丈夫です。ここら辺からいらない、全部。ドンちゃんドちゃーだけでも大丈夫。ドンちゃんドちゃー、ンんちゃんどちゃー。おなんか普通に弾けたぜ、なんかボサノバチックな音がして、ちょっと面白そうだねって思ってくださいましたら、 そのまま2本目の動画に行って、いろいろコードチェンジをして、えー、ボサノバの雰囲気をウフ フ, フフフフッと味わってみましょう。それでは、ちょっと短いですけれども、うまくできましたら、次の動画へどうぞ。